はい、どうも、チャンネルです。本日はですね、IHG から新規開業するですね、インディゴ東京渋谷さんについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。まあ、先日ですね、こちら、私の動画の方でもですね、ホテルインディゴ東京渋谷さんの概要であったりとか、まあ、内容についてですね、ご説明させていただきました。まあ、URL はね、上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方もね、ご参照いただければなというふうに思いますけども、今日はね、こちらのホテルが昨日からなんとね、 予約が取れるようになってましたので、一緒にね、ちょっと内容を見ていきたいなというふうに思いまして、動画を撮らせていただいております。初めてね、私のチャンネルをご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。9号で早速ね、内容を言ってみたいと思います。 行ってみましょうはい、ということ で, ですね、まあ、まず簡単にですね、ホテルインディゴ東京渋谷さん、どんな内容なのかについてだけね、さーっとですけど触れていきたいなとい う, ふうに思います。まあ、株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスさんがですね、まあ、事業会社となりまして、まあ、ホテルをね、えー、されるわけですが、まあ、渋谷のね、ドン・キホーテさんがあったところでございます、道玄坂のところですね。はい。 なので、結構ね、商業施設と複合施設になっててですね、面白いコンセプトなんじゃないかなというふうに思います。IHG のホテルの中でも私ね、ホテルインディゴさん、結構ね、やっぱり好きなんですよ。箱根小浦さんもそうですし、愛知県のね、犬山にできたホテルインディゴ犬山さんにつきましてもね、非常に良かったので、まあ、こちらのね、東京の渋谷にどんな感じのね、インディゴホテルができるのかっていうのは非常にね、楽しみでございます。まあ、こんな感じでですね、 はい2023年の3月にね一応、竣工予定ということで、まあ、複合施設、上の方はホテル、そしてテラスがあって、オフィス棟もあって、下の方がですねショップが入っているという感じでございます。 はいそしてね IHGANA のホームページ上でもですねこのようにねご紹介されてまして内容ねあまり変わってないんですけど2023年9月開業予定ホテルインディゴ東京渋谷さんということでですね個性と色が混在し変化するジャングルシティをメインテーマに時代とともに進化し続ける渋谷のネイバーフットストーリーを世界に発信ということで非常にね面白そうな コンセプトのねホテルだなっていい う, うに思まます、まあ、ちなみにね、5月30日開業予定となっておりますけれども、こちらもですね、母校大阪セントラルさんがですね、今予約はもう取れるような状況となっておりますので、まあ、こちらの方もね、ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいなというふうに思いますで。ちなみにですね、これ2023年9月開業予定で、まあ、実際はですね、12月1日の予約がね取れるようになってるんですけども、こちらの IHGANA のホームページの方からはですね、東京の方で見てもですね、なんとね、出てこないんです。出てきてないですよね。はい。なんですが、はい、こちらのインターコンチネンタルホテルグループのですね、ホームページの方で確認していただくと出てくるかと思います。まあ、旅支援ですね、東京のね、12月1日から予約開始っていうのは私わかってるんですけど、1日前のね、11月30日で検索してみたいと思います。はい、それがね、こちらの結果でございます。 インターコンチネンタル ANA さんが出てきたりとか、ストリングスホテルが出てきたりとか、キンプトンさんがあったりとか、まあ、下の方を見ていただくと、この通り、ホテルインディゴ東京渋谷さんということで、2023年12月の1日まで空室がございませんということでね、このように出てきます。なので、利用可能な日を見るということで、見てみたいと思います。更新しましたけど、このカレンダー上では出てこないですね。はい、12月1日、12月2日チェックインということで、 ちょっとねここに何も出てきてないんですけど、見てみたいと思います。はい、これもですね12月1日、まだね利用ができないという感じに出てますね。こっちを改めて変更してみましょうか。はいこちらだとどうでしょう。はいこの通りですね近日オープンということではいホテルインディゴ東京渋谷さん4万5154円税差込みの価格でですね4万5154円からということで出てきております。 これがねまあ多分開業日としてはもうちょっとね早まるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、まあ残念ながらね客室の詳細のね画像等は出てきてないんですけどスタンダードクイーンベッドで4 5154円スタンダードルームスタンダードキングベッドで4 6997円プレミアムルーム4 6997円スタンダードクイーンベッド高層階4 7918円プレミアムルームキングベッド4 8840円プレミアムルームツインベッド 4万8840円、スタンダードキング高層階で、ちょっとずつね、やっぱりこういうふうに高くなっていってますね、4万9761円、プレミアムルーム、キングベッド、バスタブ付きということは、ここまではバスタブがないんですね、なるほど、<笑>やっぱり新しいホテルで平米数がね、渋谷ともなると、ちょっと場所がね、限られてるんでしょうかね、ここからバスタブがつくいてくると、5万1604円という感じですね。 でその上に行っていただいて、ここら辺は一緒ですね。これもちゃんとバスタブ付きって書いてありますもんね。はい。なるほど。こういう感じですね。3名様までとか。まあ、ちょっと広いというよりは、多分人数の件で料金帯が変わってるんでしょうかね。はい。 まあ、ここぐらいまでしか今ね、出てきてないんですけど、他スイートルームとかがね、何部屋かあったかと思うんですけど、こんな感じで今予約が取れるようになっているという状況です。多分ね、これ詳細を見ていただいたとしても、画像がね、やっぱりこのようにありませんということで見ることがねできないんですけども、前回ね、ご紹介させていただいた動画の方では、パースなども記載させていただいてますので、よかったらそちらもご覧になっていただきたいなと思います。これ現金価格です。ポイント価格も見てみたいと思います。はい。 この通りですね、スタンダードクイーンベッド5万ポイントから1泊ねしていただくことができます。これはね、本当に非常に楽しみなホテルでございます。はい、いかがでしたでしょうか。まあちょっとね、画像が少ないんですけど、まあこんな感じでね、ちょっと出しておきたいと思いますけども、渋谷の道玄坂にですね、新しいね、 建物の中に入ってくる、上層部がまあホテルという感じなので、まあ、渋谷でね、どんな感じのホテルなのかっていうのは、まあ渋谷であまりね、泊まる理由も正直ないんですけども、ちょっとね、泊まってみたいなっていう感じの、えー、ホテルでございます。IHG の中でね、東京でインディゴが来るなんていうのは本当にね、想像もしてなかったので、非常に楽しみでございます。皆さんどうですか、ホテルインディゴ、東京渋谷さん、ぜひね、 機会があればままっててみいいいいたただきたいなとい う, ふうに思いますし私個人的にはね12月1日より早まるかなと思います、まあ、9月はちょっと早いかなっていうふうに思っててですね、まあ、当初はですね10月30日まで空きがありませんということだったんですけど10月30日は 空室がありませんみたいな感じでね、ちょっと微妙な表現で変わっていたのが、今ね、急に12月1日で予約取れるようになってたので、もうちょっとね、調整した中でですね、早まる可能性は十分あるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、引き続きね、ちょっと注視していきたいなというふうに思います。まあ、久しぶりにね、東京で IHG のね、えー、ホテルができるということでね、楽しみにしております。 はい。ということで、まあちょっとね、予約取れるようになりましたので、今回ね、急遽動画に撮らせていただいております。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタン、コメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、 航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております情報の見逃しがないようにぜひ、ね、チャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう